皆様こんにちは。この動画では ST のパートナー企業であるテレパー社製の評価キットを使った遠隔操作対応 UHFRFID ソリューションについてご紹介します。まずはじめに高まる UHFRFID 需要の背景にある社会課題と UHFRFID 技術の概要について2つ目と3つ目に評価キットの説明とデモンストレーション そして最後に、このソリューションがもたらすメリットについて以上四つのポイントからソリューションをご紹介します UHF タグを内蔵した値札導入が進んでいるアパレル業界に限らず現在深刻化している労働力不足から製造・物流・小売・サービス業界では IoT やデジタルトランスフォーメーションによる精人化・省力化が喫緊の課題となっています さらに、昨今のコロナ禍によるソーシャルディスタンス需要も加わり、精進化・省力化はもはや企業経営の課題となっています。それでは、様々な課題の解決手段として期待の高まる UHF-RFID の概要をご説明します。UHF-RFID は、860から9 6 0メガヘルツ帯で動作する、一対多数の個体識別を主眼とした無線技術です。 他の無線と比較して、管理対象物の無線ハードウェア、つまり UHF タグのコストを下げられるため、多数の管理対象物を10メートル程度の距離から同時にスキャンするアプリケーションに適しています。アパレル倉庫やバックヤードの棚卸しなどは、その典型的な例です。その一方で、高周波無線の設計ノウハウがないため、UHF リーダライターを組み込むことができないというメーカーが多く見られます。 また市販の完成品リーダーライターの物理的なサイズが大きい点や上位システムとの接続ケーブルの配線工事も導入ネックの一つになっていましたこのような背景で開発されたのがこの TPURID100SP1 です ST の32ビットマイコン STM32 と UHF リーダーライター IC の ST25RU3993 を搭載した小型 低消費電力の量産型 UHF リーダライターモジュールですそしてこのリーダーライターにさらなる拡張性を持たせたのが評価キット TPURID100SKT1 ですローラなどの無線通信システムを介してクラウドへ UHF タグデータをアップロードすることができます次にデモの構成を見ていきましょうまず AmazonWeb サービスのコンソール上から評価キットを操作し UHF リーーダライターの送受信をオンにしますこれにより遠隔地にある UHF リーダーライターが UHF タグのスキャンを開始します。評価キットは読み取った UHF タグ情報を AWS へアップロードしスキャン結果が AWS コンソールで反映されます。今回のデモの通信にはローラーを使用しますが Sigfox や Bluetooth l o w e n e r g y w i f i でも同様のシステムを構築することが可能です。 それでは、実際のデモ動画をご覧ください。こちらの画面は、アパレル倉庫内のイメージです。こちらは、倉庫にある評価キットと、それに接続されたマット形状の UHF アンテナです。アンテナの上に、衣服が入ったプラスチックケースを置きます。商品に UHF タグが貼り付けてあり、サイズなどの個別情報が書き込まれています。一方、右側の画面は、 倉庫から遠く離れた場所にある AWS コンソールの画面です AWS コンソール上でスキャン開始ボタンが押されましたそしてその結果が AWS コンソールに反映され遠隔地から衣服の在庫を確認することができましたでは次に S サイズの衣服を1点出庫してからスキャンしてみましょう ご覧の通り、りサイズ在庫がが点減りまししした。たいかがでしたでしょうか。ででょうこのように UHFRFID とクラウドへのコネクティビティを集積させたこの t p u r i d 1 0 0 s k t 1を使用すればシステム構成や現場でのケーブル配線を考慮することなくすぐに遠隔の在庫管理物流管理システムの実証実験を始めることができます。また、 入退室管理やセルフレジも応用させることができます ST とテレパワー社による革新的な UHF RFID 評価キットをぜひご活用ください